さあ、ありがとうございましたはい岡田博会長ありがとうございました それでは以上をもちまして本日の堀切勝負祭りパレードの方は終了となりますが本日は9時30分から実に1200名のパレードを開催してまいりましたそして最後は40周年ということで大集合していただきました阿波踊りの皆様680名の皆様によります総踊りで終演とさせていただきました本日は誠にありがとうございました。 最後まで大盛り上がりでありがとうございました。また本日は長い時間本当によくお付き合いいただきました。沿道のお客様も本当にありがとうございました。ポ切キ勝負祭りは6月の16日まで続いております。6月